今回は歴史に関すするものです皆さんご存知の人物であの戦国時代において天下統一を成し遂げた豊臣秀吉についてお話ししようと思いますまず彼の出自ですが百姓ということになっています貧しい農民だったので出世をして豊かな生活を望んでいたようですそれが織田信長の家臣となり 武士の頭になったのは彼の運が人並み外れて非常に良かったわけですではどのように運が良かったかというと太陽の子として生まれたというのです陽明を日吉丸といって生まれた時から名前が太陽の子供だったわけですこれはもちろん後のようになって作られたお話だと思いますが 秀吉が天下人になったのは彼の持って生まれた運命であったことを示していると思いますそういうことで今回はこれくらいにしておきます